それでは発表時間は三十分です。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。はい、えー、それではですね、えー、お前はまだ本当のジャンゴアスキーを知らないという表題で、えっ、ー、と私蓮蔵が、えー、お話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 まず簡単に自己紹介をさせてください山田伝蔵という名前でやらせていただいてます本名ではなくハンドルですが基本的にこの名前で生きていますラプラスという会社におりましてラプラスでデータベーススペシャリストあとバックエンドエンジニアなどを主に担当しています でえっと、ラプラスという会社なんですけれども、す、え、べ、っと、ての人に最善の選択肢をマッチングするという、えー、ビジョンを掲げて活動している会社で、えー、エンジ現在ですとエンジニアさん向けに、えー、ポートフォリオを自動で生成するようなサービスを、えー、展開しております。今, あのこ、えー、っと今回もあのスポンサーとして参加しておりますので、よろしければあの企業ブースの方であで お, お立ち寄りいただければと思いますいくつかグッズも配っております。 ポートフォリオとしてはこんな感じのサービスが、がこんな感じのポートフォリオを登録するだけで自動で生成してくれるようなサービスを今は展開しております、はい。それではセッションの内容に入っていきたいと思います。本セッションの概要なんですけれども、例えば ASCII、あるいは WebSocket、あるいは JangoChannels、AsyncView。 こういった単語についてえっとご存知の方もいらっしゃると思いますがえっとこういった形の概要でしたりとか実際の話などを交えながらここの4つのキーワードについて皆さんに理解を深めていただければと思い本日はお送りしていきたいと思いますまずではジャンゴのアスキー対応についてお話をさせていただきますそもそもアスキーという単語 なんですけれどもこれがどういったものかという話なんですが、えー、これはアシンクロナスサーバーゲートウェイインターフェイスの頭文字を取ったものです。でこれを日本語に直すと非同期サーバーゲートウェイインターフェースという形になりまして、非同期以外がそのままカタカナになっただけなんですけれども、まあ、あの非同期で、えー、とサーバーの、えー、とインターフェースとして機能をするという意味合いになります。でこれがあの ASCII のえっ、ー、とのドキュメントから抜粋したものなんですけれども、ASCII は Web、えっと、サーバー、フレームワーク、およびアプリケーション間の互換性のための長年の Python 標準である USCII の、えー、精神的な後継者ですというふうに書かれています。ASCII を調べたはずなんですけれども、USCII、えっと、という別の単語がまた出てきてしまいましたと。USCII とはそもそも何ぞやって話なんですけれども、こちらの方がおそらく知名度といいますか、まあ、ご存知の方がとても多いと思うんですけれども、えっと、これはウェブサーバーゲートウェイインターフェースという。 えー、単語の頭文字を取ったものでして、まあ、日本語に直すと Web サーバーゲートウェイインターフェースという形で何も日本語にできないんですけれども a s ス i ー、ASCII、が非同期というかと、えー、単語を掲げているに対してこちらも同期的に動くんですけものとなっておりますで u s c i 自体はあの Python の規 格,、えー、と規格などを定めて PEP の方にも規定されたもので PEP333、えー、と, と3333にそれぞれ、えー、と規定されています でえっと、そもそもあのウィスキーっていうのも。 2003年に生まれたもので、これがもう長 い, 長い間、Python の Web の中では標準として使われていて、でわざわざ新しいものを作 ら, ん、えー、と作らずにウイスキーをアップグレード し, ないしていろいろやっていった方がいいんじゃないかという話もこの ASKIN ドキュメントに書かれているんですけれども、そういった疑問に対しては、えー、とウイスキーというもの、これは2003年に作られたもので、それ以降、例えば WebSocket などが生まれたりとか、Web を取り巻く環境というのはかなり変わっていて、この当時作られたあのこの企画では対応できないことが多々あるから、それで対応していくと無理が出るから、 あの新しいものを作ろうみたいな試みでえと作りましたよという話が書かれています。で、アスキーはじゃあ、フェップになってるかというと、これ、今のところ予定はないようです。何度かあのなるかもしれないみたいな話題に上がっていることもあるんですけれども、今のところはそうすることはないだろうという話になっています。で、まあ、ちょっとあのス i ーとアスキーっていうのをまあ概要といいますかあの定義みたいな話をしてきたんですけれども、 これはそのまとめるとアプリケーションサーバーとアプリケーションの間の規約規格みたいなものになります。もうちょっと具体的な例を用いて説明していくと例えばウィスキーなんですけれどもアプリケーションサーバーでは U w ィスキだったりとか G i ニコ r ンと呼ばれるものがあのスタンダード一般的に使われているかと思います。この中でも Web 開発を Python にされている方はどちらか使っているんじゃないかなと思います。またアプリケーーーションフレームワークとしては ジャンゴでしたりとかフラスクあるいはボトルといったものがウ s スキーの対応のフレームワークとしてあの、まあ、知名度が高いものかなと思います。で、このアプリケーションサーバー u b s k から例えばジャンゴを呼び出すときもフラスクを呼び出すときもボトルを動かすときも基本的にウィスキーという規格にのっとっているのでどんなアプリケーションを動かそうかっていうのはアプリケーションサーバーが考えずにウ s スキー対応だからっていうと同じ設定で動かすことができる。この2つのアプリケーションサーバーとフレームワーク間、アプリケーション間の、えー、と共通言語として 定められたものし、このウイスキーがな か, ったので な, もしなかったのであれば、ユーウイスキーでジャンゴを動かす方法、ユーウイスキーでフラスコを動かす方法、ユーウイスキーでボトルを動かす方法のようにその対応するアプリケーションごとに、まあ、いろんな書き方を用意しなければいけないということになるんですがうう、そういう煩雑さがなくなっているのはこの、U、ウイスキーが定められているからです。で同じように ASCII も、えっと、同じような構成になっているんですけれども。 アプリケーションサーバーとしては現行ユビコンでしたりとか、ハイパーコーン、あとはダフネといったあたり、この3つの辺りが、えっとまあ、比較的よく効くのかなと思います。多分ん、指コンが一番効くのかなと思いますけれども、あとアプリケーションフレームワーク、ASCII に対応しているアプリケーションフレームワークとしては、もう今回あの前タイトルにも挙げていますけれども、ジャンゴも ASCII に対応しましたので、ジャンゴも当然対応していますし、あと今かなり勢いがあるところでいくと、ファスト API なんかはあの、 そうですねかなり名前をよく聞くようになったかなと思います。でフラスクなんかも u s k 対応としてもともと出てたんですけれども、ASCII にも対応してますので、こちらを使って ASCII アプリケーションを作るっていうことも今は全然できるかなと思います。ちょっとフラスクとファス t API に似ているところ多いかなと思います f ファスト API の方が結構勢いがあるので、今だったらファスト API を選択するのかなとは思います。でちなみにラプラスはちょっとあのアイコンを知らない DAFNE いうアプリケーションサーバーを採用しています。 っていうのもあのダフネはあの ASCII のアプリケーションを動かす上の参照実装に限りなく近いあの形で、ま、一番あの素直と言いますかあの ASCII はこうあるべきみたいな形で用意されているアプリケーションサーバーなので、まあ、ASCII に一番乗っ取った動きはしていますただあのパフォーマンス的には、えー、と他の指コンとかの方がお恐 ら, らくというか基本的には優れていますただ、えー、と導入時期の関係で今もダフネを多分4 年, 4年ぐらいですかね本番で運用しているような形になります。 でえっと、ここまでウスキーとかアスキーの、えっと言葉の話をしてきましたけれどももう少しコードとして見ていきたいと思いますウス、えー、キーの最小ケースとしては、えっと、こういった関数になりますこれ、えっと、1234566行のコードなんですけれどもこれ自体もウスキーのアプリケーションとして機能しますウスキーとして求められていることは、えっと、呼び出し可能なオブジェクトで引数を2個取るということ 第2指数がエンバイロン、第2指数がスタートレスポンスみたいな形のものが渡ってきます。そして、この第2指数で渡ってきた呼び出し可能オブジェクトを使って、ステータス情報とヘッダーをクライアントに変装し、その後、レスポンスボディとしてイ テ, レ イ, テレイテラブルなバイト文字列を戻すこ と, というのが期待されていてています。 で一方、ASCII の場合、まあ、これちょっと HTTP の場合ではあるんですのコードの例なんですけれども、えっと、呼び出し可能な非同期オブジェクト、アシンクデフで定義された非同期オブジェクトであることが必要で、引数は今度は3つです。えー、スコープ、レシーブ、センドの3つの引数を取ることを期待されています。でこのスコープは、ASCII、えっと、におけるエンバイロンに近いんですけれども、接続の詳細を含むディレクショナリが渡ってきます。そして、レシーブは、えっと、クライアントからのイベントを受信するための呼び出し可能オブジェクト。 センドについてはクライアントへメッセージを変装するための呼び出し可能オブジェクトが入ってきます。で実際、スコープタイプにはプロトコルが入っていますので、ここにたぶ HTTP だったらとか WebSocket だったらみたいな分岐を書くことができます。そして今回だと HTTP の場合なんですけれども、えー、っとまずその第3引数で渡ってきたセンドを使ってクライアント側に HTTP レスポンススタートというメッセージを変装します。これは先ほどの薄気におけるスタートレスポンスに。 とほぼ同じ処理をしています、えー、スキーと違うのは ASCII がその HTTP に縛られてはいないのでどういったメッセージを送るかというのはタイプのキーのところで、えっと、HTTP レスポンススタートというのはここのキーの部分でいろんなどんなメッセージを戻すかというのを含めています。でここで、えっと、ヘッダーでしたりステータス情報を戻した後に実際のボディ今回だとハローワールドのバイト文字列を HTTP レスポンスボディというタイプを使って、えっと、変装するこれが ASCII の最小ケースになります。 プれデモ、でも、で、え、も、ー、とい、まあ、ってもあれですが、えー、と先ほど見せた、の ASCII の小さいファイルですね、最初の ASCII の、えー、とコードを、えー、とダフネとハイパーコンで設定変更なしに動きますよというところだけ少しお見せしたいと思います。 ダフネを使って先ほど見せたサンプルコードと同じものを起動しました。でこの状態でローカルホスト発生すると当然、ハローワールドを普通に書いていきます。ちゃんとアプリケーションサーバーとして機能していて、で実際にそのスコープの中身なんかを見るとこんな感じで、どのクライアントからどういう URL にアクセスされたかみたいな情報が入ってきています。でこれ、ダフネを停止して同じようにハイパーコーンハイイパパーーコンーンもこのアプリ アスキー i のアプリケーションを動かしてとていう設定しかしていませんがそのままで起動して同じようにやると、まあ、同じような方が処理になってきますよというこのようにその ア, プアプリケーションサーバーが、えっと、ま s c i i 対応のアプリケーションサーバーであればどんなアスキーアプリケーションも別に設定をそのこのアスキーアプリケーションだからみたいな書き換えをすることなく動かすことができるというのがそのアスキーでしたりとかウスキーのメリットということになります。 ここまでで ASCII やウスキー自体の基本的な話をした後に、えっとにジャンゴにおける ASCII やウスキーの話をしていきたいと思います。ジャンゴあ普通に本番デプロイした方はまあ分かると思うんですけれどもあのクリエイトプロジェクトをした時点でこんな感じのファイルができるかなと思います。ASCII、えっと用したジャンゴが 3K からなんですけれども 3K 以降だとこういった感じで ASCII パイとウスキーパイというのが自動で最初に作られていると思います。 でこの2つのファイルっていうのはその先ほど見せた、えっと、ウスキーであればユーウイスキー G ユニコーン、a s c i であれば、えっと、ハイパーコーン、ダフネといったアプリケーションサーバーにおけるのサーバーのための JANGO のエントリーポイントとなるファイルです。実際にその JANGO のドキュメントでも、えっと、G ユニコーンで動かす場合はその作られたウスキーパイを指定してくださいというふうに書いてありますし、a s c i のパイ、ダフネで動かすんだったらその ASCII パイのアプリケーションというものを指定してくださいというふうに書かれているようにこれらの自動で生成されたファイルを使ってみてねという形で紹介されていますもちろんファイル名は変えられますで実際に中身を見ていくとこんな感じになっていてこれウスキーパイなんですけれどもやってることはジャンゴコアウィスキーというモジュールからゲットウィスキーアプリケーションというのを取り出してそれをコールしたことによって得られるアプリケーションをアプリケーションという変数名で宣言しているだけですでこれだけだけと少しあの、まあ だいぶ隠されているので分かりづらいんですけどもう少しコードの中に入っていくと実際にウスキーハンドラーというものがあのジャンゴの中にあってこれが呼ばれています。でこれを見ていくとそのコール、まあ、呼び出し可能オブジェクトになっているのでアンスコアンスココールというところの定義を見ると、まあ、セルファー除いてエンバイロントスタートレスポンス先ほど見たあの最小ケースのウスキーと同じように2つの引数を取るような作りになっています。 そしてえっと途中であのスタートレスポンスという第2システムで渡されてきた呼び出し可能オブジェクトを使ってえっとクライアント側にヘッダー情報を変装して最後にレスポンスを戻すと先ほどのサンプルですとあの固定の文字列ハローワールドを必ず戻すように実装されていましたが実際ジャンゴとかの場合はここでその省略されているところも含めてなんですけれどもこのスタートレスポンスだったりレスポンスを返すまでの間にエンバイロンえっと接続 してきた URL とかの情報をもとにどのビューを使うかっていうのを判断して実際にビューを呼び出してレスポンスを得てでその上でそのレスポンスを変装するように作られてはいるんですけれどもえっとアプリケーションサーバーからしたらこのコールこの関数を呼び出せばあの期待した結果が手に入るという形で企画通りに作られていますで同じように ASCII パイを見ていくと ASCII パイも実はもうウスキーとほぼ同じような形になっていて間違い探しになるんですけれども本当に違う箇所はこのジャンゴコア ASCII ア っていうインポート元がウスキーじゃなくてアスキーになっているところと、ゲットウスキーアプリケーションではなくて、ゲットアスキーアプリケーションになっているところ、それぐらいの差しかありません。で、同じようにこれだけだとよくわからないので、中に入っていくと a アスキーハンドラーっていうクラスがえとジャンゴの中にはちゃんとあって、 これも見ていくと、このコールの部分が、先ほどはデフコールでしたけども、アシンクデフコール、非同期の呼び出し可能オブジェクトになっていて、先ほどの最小ケースのアスキーと同じように、スコープとレシーブとセンドという3つの引数を取るようになっていると。 でちょっとあ の, アスティの場合はですね処理がまたあのかなり分岐するのでちょっと実際、セルフハンドルというところの実装のところに全部流されてはいるんですけどもこの中であのプロトコルに応じたというかあの処理に応じてあの適切なタイプでの変装をするような形になっています。なのでえっとダフネだったりと指コーンとかは普通にこのアスティハンドラーを普通に呼び出すだけでちゃんとアプリケーションの結果が返ってくるんだというのを理解しているわけです。 それで一応ジャンゴの薄キーとアスキーの話を少しさせていただきました。でえー、とここからジャンゴチャネルズとアスキーの関係についてお話をしていきたいと思いますが、えっと、この会場の中で、えっと、ジャンゴチャネルズという単語、あるいはライブラリの名前を知っている方ってどれくらいいらっしゃいますかもし可能であれば挙手いただけると幸いです。結構知っている。結構知っているが身内が結構多かったですね。身内の、はい。えっ、ー、とジャンゴチャンネルズっていうのは、えっと これチャネルズのドキュメントの頭のところから持ってきたものなんですけれども、ま、ず簡単に言うと WebSocket などのプロトコルをサポートするためのジャンゴの拡張ですとでこのジャンゴの拡張ジャンゴチャネルズは ASCII をベースに構成されているというふうに書かれています。 ジャンゴチャネルズ、ちゃんと動あの開発されているといいますジャンゴのグループで開発されているライブラリーで、現在が、えっと、3K になりますで、えっと。僕はちょっと最近見てなかったので、普通にちゃんと 4K がもうベータで出ているので、まあ、おそらく 4K が間もなく出るんだろうなと思います。 これ2018年にパイコンにお邪魔させていただいた時の僕の資料からなんですけれども当時ジャンゴチャネルズを使ってあの看板トレロみたいなやつを作ろうみたいなプレあの登壇をさせていただいた時なんですけれどもジャンゴ 2.1 とジャンゴチャネルズ 2.1 の構成をちょっと紹介させていただいていまして、これがあの当時あのラプラスであの採用したバージョンだったんですね。ラプラスはジャンゴ2系とチャンネル2系の組み合わせで本番導入をして、そこから今4年ぐらい経っているという形になります。とジャンゴの2系はちょっとあのサポートの関係でも3系に移行しているんですけども、チャネル図がまだ 2.4 かな、2系の最新化なんかだと思うので、これは3系にさっと移行したいなと思っています。で、このチャネル図2系と ジャンゴ2系の時代からあるものなんですけれども、ジャンゴの ASCII サポートって3系から始まったんですよね。だから2系ってあのまだ ASCII のサポートなかった時代でした。なので、この時代のチャネルズっていうのは、2系のチャネルズがあの ASCII 全体を全部担っているような時代、形になっています。だからそのジャンゴは一切もう介在しないといいますかあの、ASCII の部分についてもチャネルズが全部 自, 走自前で持っているような時代でした。 なので当時のドキュメントなんかを見ると、アスキーパイ先ほどお見せしましたけど、そのものはもそもそもジャンゴじゃなくて、まあ、自分で作ってくれよって書いてあったんですね。まあ、ちょっとここにあのコード書いてあります。これさっきあのお見せしたあのアスキーパイとほぼ同じようなコードではあるんですけれども、まあ、それを自分で作って頑張ってねっていうふうに書かれてました。ただ、えっと ここさっきあのジャンゴコアアスキーからインポートしていたゲットアスキーアプリケーションの部分はチャネルズがやってたのでチャネルズルーティングっていうところからゲットデフォルトアプリケーションしてくれねって書いてあるっていうぐらいの差でしかないんです。えっと、2系はまあチャネルズがそのジャンゴがサポートしていない以上チャネルが全部あのアスキーを担当してましたけれども3系っていうのはジャンゴがあのアスキー対応を始めましたのでえっとチャネルズ自体はジャンゴと協調してアスキーを担うように変わりました。 でそもそもジャンゴさ3系でアスキー対応なんだからチャンネル図はいらないんじゃないかみたいな疑問を持つ方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、えっと、先ほどお見せした薄キーアスキーパイの後アスキーパイをもう少し開いていてくんです再び開いていくんですけれどもこのジャンゴコアハンドルに入っているアスキーハンドラーですねこれちゃんとよく見るとあのスコープタイプが HTTP じゃなかったら例外がソースされるようになっています、えっと、現状ジャンゴが提供しているアスキー対応というのはあくまで HTTP に限ります なのであの、ASCII 自体は WebSocket とかその HTTP 以外のプロトコルにも対応するために生まれた企画ではあるんですけれども、現状、ちょっとまだ、HT、Jango 単体としては HTTP しかサポートがないので WebSocket とかを使おうと思うとそれではできないと。実際、なん Jango の ASCII 対応が始まったとまの、えーまあ、聞いたとかですかね、当時だと。とかを少し眺めると、なんかこう。 ウェブソケットをを使っっったたたたた処理ててみみら動かなかったみたいないい話も少し上がってたと思います実際これはその HTTP しかサポートしてない明確にもサポートしてないので、まあ、動かないのは当然といえば当然ですで。ここのコメントにもあるんですけれどもサーブオンリー HTTP コネクションズとフィックスミアロートオーバーライドですともしやるんだったらオーバーライドしてくれみたいなふうに書かれています。で、えっと、現在のチャネルズの方にも、まあ、その h t C p しかサポートしない、えー、とジャンコとの噛み合わせのためにあのドキュメントもちゃんと書かれているんですが、えー、とこれまた ASCII パイを書き換えろって書いてあるんですね、まあ、もはや結構なんかこう前より ASCII しかあのチャンネル2系よりも書く量増えているような気がするんですけれどもコードの抜粋としてはこんな感じになっていて 結構書き換わってるんですが、ここの部分は先ほど見せた、ゲットアスキーアプリケーション、ジャンゴが提供しているアスキーアプリケーションを取得して、それは HTTP の時に割り当てるみたいな書き方になります。HTTP しかサポートしてないので、HTTP の時ははジャンゴ自体が提供しているアスキーアプリケーションに流してあげましょうと。あるいは WebSocket みたいに別のプロトコルの時はあのチャネルズがあの提供しているところに流しましょうみたいな形で、プロトコルベースのルーティングを頭に書いて、分岐をちゃんとしてやりましょうみたいな形でえとドキュメントは案内されています。 ここら辺はあの実はんじゃん o じゃない、えーと、チャネルズ2系とかでも、えー、とこのプロトコルルーティングといって、プロトコルタイプルーターか、えー、とどのプロトコルだったらどこに一緒に流すみたいな同じような書き方だったんですけれども、まあ、それが HTTP の, の場合だけじゃん g に流せるようにちょっと変わったかなと思います。なのでも別に ASCII っていうのはあくまでサーバーとアプリケーションの間の非同期での企画ということで、別に ASCII だから WebSocket が対応してとかそういうことでは決してないというわけです。実際あの ASCII 対応をうっているウェブアプリケーションフレームワークは結構ウェブソケットと HTTP 両方対応してたりとかすることが多いんですけれども、まあ、ちょっと Jango としてはまだできてなかったなというところです。チャンネルズが本件に入るのかちょっとそこは分かんないんですけど、まだちょっとパフォンここまで Jango チャンネルズの話をしてきて、また再びその Jango の a s c i i の話に戻っていくんですけれども、パフォーマンスの話というか、えーとまあ、実際イメージとして、あの同期的なウィスキー よりも非同期ののアスキーの方がまあパフォーマンスがいいんじゃないかみたいな結構イメージは湧くかなと思うんですけれど も,、まあ、これもそもそもウィスキーをアスキーに書き換えたら早くなるのかという単語図がちょっと間違っていて、まあ、同期ビューを非同期ビューに書き換えたらまあ早くなるのかというところがまあポイントなのかなと思います。でジャンゴなんですけれども、まあ、3.0 でアスキーのサポートが始まったとは言ってもそのアシンクなビューを作るためのサポートっていうのは 3.1 から ようやく入っ 3.1 でしてってあのファンクションベースビューですね。あのクラスベースじゃないやつはアシンクで書けるようになりましたっていうのと 4.1 でえっとクラスベース結構あの実際ジャンゴを運用するとクラスベースビューの方が多いのかなという気もするんですけれどもそちらがアシンクビューのサポートが入ったので 4.1 であれば<笑>えっとアシンクのビューで作成することができるようになりました。でこれで結構もう 今のところ、うちはあのクラスベースビューだから、アシンクには書き換えられないみたいな、そういうことはまあ基本的にはなくなったのかなと思う、思書き換えの道順は整ってきたかなと思います。でそもそもアシンク、どうするかというと、あのこれは Jango の 4.1 のドキュメントから持ってきたコードですけれども、こんな感じで、今までだと普通にクラスベースビューだとただデフゲットしてたところがアシンクデフゲットに変わるっていうところと、 まあ、あの処理の方ですね、アシンクするのでアウェイト使えるようになるんですけれども、非同期アシンク IO に対応したライブラリーにえっとまあ差し替えてあの処理ができるようになりますという形になります。で、同期処理に関しては、シンクとアシンクというデコレーターがあって、それを使うことで、非あのアシンク IO に対応させることはできます。ただ、これ自体は、なんていうか、オーバーヘッドはやっぱりありますので、それを使えば万々歳というわけではないです。そそもそも非同期 アシンクにしたときにパフォーマンスメリットを得られるのって CPU バウンドな処理じゃなくて IO バウンドな処理なんですよね、ここら辺は。CPU がカツカツな処理を動かしているときに非同期にしたからって別に非同期になる余地がないので早くはならないと。だから基本的に IO バウンドな処理でまあ IO バウンドな処理っていうと、外部 API の連携で HTTP で他の API をたいているときだったりとか、あるいはファイルの書き込みしているファイル IO だったりとかするんですけれども、やっぱりジャンゴで一番 IO って出てくるやっぱ ORM が一番大きいな部分かなと思います。 えっと、ORM の非同期対応ってまず実際道半ばなところがあります道半ばというか 4.1 でようやくあの手が入ってきたというところでしてジャンゴ o 4 1からアシンクロナスの ORM のインターフェースが入ってきていますでこれ自体はえっとそうですねフィルターとかしてクエリスフィルターしたときにあの4分で取得するところをアシンク4にすることしたりとかあと えー、ORM からオブジェクトを取るのにドットェットだったりとかドットファーストみたいな要はそのクエリセットが評価されるタイミングのメソッドに対してえーっと A っていう頭文字をつけるいやえーっと a ゲット a ファーストみたいな感じでえっとそこで非 同, 期非同期のインターフェースっていうのが 4.1 から入っていますただえっと内部的なデその DB との処理っていうのはまだ中では同期的なのでまだえっとそこら辺は今後 改, 修あの改善が進んでいくという形になっています ただ、こういう形でちゃんとジャンゴバージョンを重ねることに、アシンク IO というか、アシンクへの対応が進んでいますので、よりネイティブにアシンクを使える未来が近いのかなというふうに思っています。<笑>で、本当はここで、ですね自社のサービスですね、結構、アシンクビューに書き換えて、こんだけパフォーマンス速くなりましたよって結構、情報としてあるんですけれども、結構大体タイムスリープとかぐらい、あるいはなんか外部 a p 叩いてるぐらいだったりして、その実際の業務からして本当に速くなるのかっていうのは結構、 どうなのっていうのがあるんですけれども、ちょっと書き換えるコストがなかなかまだ払えてなくて、実はここでいくつか書き換えてあのパフォーマンスをお見せしたかったんですけどそこはちょっとまだあのプロダクションで書き換えるコストは払えていないので、まあ、そのあたりはですね、来年とかでまたですね、実際にあの CTO が許せば、あのアシンクビューを少しずつ導入していって、あのまあ、全部書き換えてみたら、パフォーマンスが上がった、下がった、死んだとか、サービスが終わったとか、そういう話ができればなというふうに思っております。でえっと、ここ 最後にまとめに入っていきます。えっと、まあ、話していった内容ですけアスキアのウス薄木の精神的光景で、あのサーバーとアプリケーション間の企画になりますと。で、w e b ソケットをもし使 い, な使いたい、ジャンゴで w e b ソケットやりたいっていう、まあ、場合は、今もチャンネルが必要です。あんまり w e b ソケットをジャンゴでやってるところ聞かないですけれども、うちはもう4年やって苦しんでます。 であと Jango は 3.0 から a s c i をサポートしてサポート範囲もどんどん増えているので、まあ、おそらくあのこのまま順調にもっとあの自然に a s c i をかけるような土壌になっていくるんじゃないかなと思います。で、a、え、s、っとまあ、シンクによるメリットを得や安い土壌が整ってきたので、まあ、特に今後は ORM の拡充に期待したいですし あ, のあとラプラスのビューを全部アシンクに書き換えたい人を募集しています。で最後、宣伝になるんですけれどもこの後と同じ、えっと、この Python の、えっと、ここ PyCon の4か、えっと この同じ場所で、えっと同僚の祐樹高橋さんが、えっとソーシャルオースのえっと発表をしますので、もしよろしければこの後引き続きえっとご説明聞いていただければと思います。少し時間余りましたが、えっと、えっと、よろしいですか。えっとそうですちょっとあの四分ほどありますけれども、ここで一旦僕のえっと発表は終わら終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 ご発表ありがとうございました。何か質問がある方はスライドに書き込みをお願いいたします。スライドを見ますと、いくつか質問が上がっているようですので、いいねが多い順に質問をさせていただきたいと思います。まず、一番上に、記<笑>述であればすみません、素人質問ですが。 アスギードットパイが公式に導入される背景は。何でしたでしょうか。ジャンゴのプロトコル対応の一環でしょうかと。ありますが。いかがでしょうか。聞こえてますか。あ、俺 聞, 聞こえてる ん, んあ、すみません。えー、っと。そうですね。 はい、一番上の質問ですね。はい、あ、上から二番目のこちらの質問ですね。 聞こえますでしょうか、はいはい、と上から2番目の、あちょっと順番が変わりましたね、順番が上のほうからいきますね、あそうですね4番目、はい、えっ、ー、と、a s ド g i p y が公式に導入される背景は何でしたでしょうか、ジャンゴのプロトコル対応の一環でしょうかとありますが、こちらいかがでしょうか。 そうですね。もともと、えっと、チャネルズ自体がジャンゴグループで開発されていて、で、えっと、うう背景もあって、おそらくそのジャンゴ本体に取り込んでいく。まあ、アスキー、えっと、どっちみち、その、ウスキーが結構苦しいっていうのは分かっていたので、まあ、それで。えっと、アスキー対応を始めるときに、あの、まあ、チャネルズの、えっと。ノウハウを使って取り込んでいったんじゃないかなと思います。ちょっと細かいところ、僕も追っかけてはいないです。ありがとうございます。と、続きまして、パフォーマンス気になっていました。 同時にに保守性も気になっていました、えっと、昨日のこの発表 の, 昨日 の, 発表のです、ね、アシンク IO の話でも気になっていたのですが、アスぎにした場合はエラー処理も一工夫する必要が出てきたりするのでしょうかとありま す, そ, うです、ね、それは間違いなくあると思っていて、えっと、ちょっとアスキー自体ではまだあまりノウハウがあの、うちもノウハウはないんですけども、そのチャネルズを導入したタイミングで、えっと、ウェブソケット周りはアスキーとして動かす必要があったので、結構その、 現在のコードもあの HTTP は同期的で a s c についてはえっと w e b s o c k e についてはあの非同期としてアシンクを使っている状況なんですけどそのアシンクの場合はこうしなきゃいけないアシンクだからこそハマるみたいなエラー性は結構あってそういったところのノウハウが多分今は実際その世の中にあまりまだないかなと思ってるんですね特に Jango のアシンクビューで実際に本番運用しているという情報かなり少ないと思うのでその辺りはまだ はまるところはいっぱい残ってるんじゃないかなと思いますなるほどありがとうございます続いての質問になります現状のジャンゴでアシンク IO を導入するとシンクアシンクが混在することになりそうですがそれによるデメリットはありますかとありますがラスギーのことかもしれないですそうですねデメリット デメリットは間違いなく保守性辛いかなっていうのはすごい顕著に思います、なんか個人的にそのまあ今回書き換えしてみたいねみたいな話は願望としては伝えましたけれども、まあ、実際、<笑>既存のビューにアシンクつけるだけで書き換えられるわけではないのでどちらかというともし採用するのはやっぱ新規の方新規で作るときには採用するか検討するぐらいかなというのが実際の温度感だとまだ思ってるんですよね。なので、えっと まあ、無理にその既存のコード書き換えて混在させるのはなかなかまだ僕はリスキーかなと正直思っていまますすありがとうございますと質問がかなり増えてきていましてとジャンゴがアスキー e もしくは HTTP のみしかサポートされない理由をご存知でしたら教えていただけると助かりますとありますが。 一回、そのチャネルズジャンゴグループがチャンネルズ作ってるのでチャンネルズの開発自体がちょっとなんか怪しい時代が確かあったと思うんですよその開発が少し滞るみたいな時があってそれ で, でも今、動いて大丈夫になったんですそのタイミングで取り結局チャンネルズがそのジャンゴに取り込まれるかどうかなのかなと思っていてそのもし取り込まれチャンネルズを取り込むんだったら全然その対応されると思うんですけど取り込まれてないから対応してないというのが正直な。あの っていう感じじゃないかなと思います。チャネルズを残して勝手に暗号が多分ウェブソケットとかに対応する事多分ないと思うんで、チャネルズが取り込まれるかどうかっていうところなのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。そうですね。あといくつかありまして、ORM の今後の拡充に期待とありましたが。 具体的にどういった部分がサポートされると、完全にアスギの方がメリットがあると言い切れるようになる感じでしょうかとありますが、いかかがでしょうか、えっと、今回、インターフェースとしてあの、アシンク用のインターフェースが入ったので、インターフェースしか入ってないので、内部指摘の処理がまだ同期のはずなんで、そこら辺もちゃんとの非同期 の, あのデータベースアダプターとかを使ってあの、パフォーマンス的なメリットを得られるようになったらいいのかなと思っていますありがとうございます。 あとは最後にコメントとして来年のパフォーマンスを聞きたいですかっこが過ぎかのとありますので、えー、今後とも、えー、はい、はいかりましたはい、来年も、はい、無事にあの書き換え成功してサービスが生き残った場合はあの CFP を提出したいと思いますはいありがとうございますではお時間になりましたのでトーク終了とさせていただきたいと思います、えー、質問がある方は待っ